何が正しい情報で何が正しくない情報なのかをこう自分で見極めていかなきゃいけない状況で、はい、ただいま台湾時間4月14日2時40分でございますねこちらは現在の台湾の様子です、まあ、だいたい歩いてる人の半分ぐらいがマスクをつけているという感じで、まあ、特に若い人はほぼまあ 100% ぐらいつけているのかなという感じです 通りは減っているかと言われたら分からないよ気持ち減ったのかな気持ち減ったのかなっていう感じはするしちょっとこの時間だと分かんないな朝とかだとねバイクが信じられないほどの行列で走ってるから朝とかだと分かりやすいのかもしれないけどうちの近くのねあの師範大学この師範大学の学生さんによると先週月曜日ぐらいからリモートでの授業になった あと確か台湾大学もリモートになったのかな会社とかはどうなんだろうねぱっと見た感じみんな出勤してんのかな朝ちょっと最近起きけてないから分かんないんだけどあと地下鉄がマスクがないと罰金になりましたほんとさあとね最近異常気象ですごい寒いのよなんか台湾寒くても18度とかさ17度まあ20度切ることがあんまりないんだけど 昨おとといとね10度9度8度とかその辺まで行きましてなんとその日のまあぼちぼち普通かなぐらいの気温が13度とかになってておいおいおいおいおいこれどうなってんのっていうぐらい寒くて昨日は思わずハロゲンヒーターを探しに雑貨屋まで行ったらね雑貨ハロゲンヒーターがなくてカタガカタガ タ, タ震えながら家まで帰ってきたじゃあ暖房器具がないと生産性が ガタ落ちしすぎるなんで台湾って暖房器具売ってないのこたつだとさ眠くなるしさ腰痛くなんだよねこうパソコン開いて作業してるとできればテーブルと椅子で作業したいのでハロゲンヒーターを足元にとていうか下半身がめちゃくちゃ寒いという感じで昼間はね出るときちょっと気を使うんですがあの今日はね 逆に夜外出してみようというピアノでこのまま夜にワークしてみましょうはいただいま深夜の3時でございますはいなんかいろいろだんだん情報が出てきてですねあの空気中だと3時間でボール紙の上だと24時間あと何だっけステンレスが3日間であとプラスチックが3日間というなんか表が 出てきてき、まあね、何が正しい情報で何が正しくない情報なのかをこう自分で見極めていかなきゃいけない状況でなんかどこかしら自分で踏み台を見つけて信じれる情報をね頼っていかないといけないなという状況でとりあえずこれは信じてみようかなという構えで、えっと、人通りがな、ね、くなってから3時間経ったら夜をお散歩してもいいのかなと思いましてお赤信号だけど渡るんかな。なんかこんな風に 誰も人通りがない状況になったら結構一日1時間ぐらい散歩してるんですけれども最近あの今ステイホームで今めちゃくちゃ流行ってますけれどもとは言いつつ家の中でできることをやって家の中にいるストレスを発散するというのは結構難しいこともだんだんこう引きこもって1ヶ月経ってくるとあるんじゃないかなと思うので今回は逆にですね 深夜にここっそり出かけてみよううとということできちんとマスクをしてあと水分補給めちゃ大事なんでか飲み物とかをたくさん飲むと免疫力が上がるのであとたくさん笑うことだったりとかたくさん睡眠をとることが結構大事らしいというのはまあ信じたい信じてもいい情報なのかなと思っているのでちょっとそれを実践して皆さんもぜひ深夜のお散歩にチャレンジしてみては。 いかがでしょうか、はあ、しかしね、夜寒いと思って3枚着てきたけど、やっぱ台湾、3枚着て歩くと、もう10分、15分ぐらいでやっぱ暑くなってくるん、ね、結構汗だくだし、チャックも開けちゃったし、服装がね、この時期、4月難しいし、台湾はね、結構もう、2 4時間いつでも快適な気温になってきたけど、東京はまだ寒いよね、4月、突然雨降ったりするもんね。 大学の入学式の時4月16ぐらいだったけどめっちゃ雪降ってた雪積もっててバチ寒くてなんでそんなスーツ着てこんな寒いことしてんだろうみたいな感じでしたけれども体を温めてしっかり寝てそして寝れなくなったら深夜はお散歩してみてくださいそれじゃあバイバイ